はナイル川ということでね今回もねギャグを、ね、いっぱい思いついちゃうんですよねやっぱねその何ていうのかな、まあね、前回のねメソポタミアム、ね、やっぱりナイル川ってつながるのはねもう絶対ね必須条件マストな条件だからねここのナイル川を入れないといけなかったかなっていうふうにちょっと思ってますね<音楽> はいということでね今回はね「SeeWalk ーー」「SeeWalk」ですね最近ちょっとイントネーションにはまってるんでネ<笑><笑> イ, イティブアメリカンなんね「SeeWalk <笑>ーー」シーボーク「SeeWalk」「s e a l ね「C」「C」っていうのねいろいろな意味があるんですよね「C」って何だろうなーっていう風になるとねいろいろにね「C、うん」ー「休暇場 シーキュービック ?C? <笑>キューキュー<笑>キューキューキューキュ ー, キューブとかいろいろまあありますよね C ね C っていろいろまああるんですけどまあいろいろねなんか諸説あるんですよ C ウォーククラブステップとかっていうふうな感じもあるしあとはアメリカのギャングのねクリップスウォークっていうふうにまあ多分これが一番濃厚な クリップスウォークみたいな感じだと思うんですけど、まあ、それのねよくやってるステップこれが「ォークっていうわけじゃなくて「シーウォークの中の1個のステップっていうふうに思ってもらえたとですねそれを1個紹介しようかなって思ってます、まあ、今回の動画はそれを「ォークっていきますね OK じゃあ頑張ってやっていくよはいということでねやっていきましょうね C、えーまあ、ウォークっていうクリップスウォークだと思うんですけど、まあ、その中で、まあ、やってる動きってね結構いろいろあるんですけどやっぱ代表的なやつっていうのが今やるやつでこの動きが結構代表的な感じなんですよねよくやる感じですねただこういう風にしたりとかこういう風にしたりとかこういう風な感じもよくあるんですけども今日はこれをやろうと思いますね、OK、ですかそしたら最初は えーまあ、肩幅ぐらいで開いてもらってから僕左利なんでね左足から、えー、と右足の方に寄せますこう、ね、こう横から見ると見やすいのは ど, ど, どういういっだろうな見やすいかなこうした方が見やすいかなこうねこう寄せます寄せた時に必ず膝ね膝こうねこう寄せすぎちゃうんですねこう<笑>ょ 徐, 々徐々に徐っに徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に徐ににににににににににににににににに 徐々に立ちみたいにならないようにねしっかりかっこよく寄せます膝をしっかり曲げてあげるねで こ, こっち足をまっすぐでこうやっちゃうとこれもちょっと徐々っぽくなっちゃうから<笑> そ, れ、ねね、それもらしいねそれもらしいです ね, しですね膝をしっかり両方曲げてあげる曲げてあげてこっちの足を蹴るんですけども蹴るときにこっちの右足で横に飛びますこっちの 多分そのやらない状態だったらこう飛んでる状態ですねここから蹴りながらしかも蹴りながらしかもこっちに飛びます一緒にやるととってことですね足がこう真っ直まっすぐ伸びるよねでここからこっち足に切り替えます切り替えるってことはこっち足に乗るときにこっち足をこっちに行ってでこれ一緒なんですよねこのまままためて1 はアアッップ、ンアップ上に上がって、なぜ、1、2、3、4、2、5、まあ、これでこ手をこう入れたりとかすると、ちょっと足はこくなりますよね。はい、やっていきましょう。 手入れてみたりとかしたんですけどもまあクリップスとかはウ エ, ウエストコストのギャングなんでまあこういうふうに W の文字でやる人も多いですねこれはまあ別にそこまでねやんなくてもいいと思うんですけどいろいろ深くあの話し合うと結構ねシーンウォークはい、ね、ろんな要素が入るんでちょっと今日はここまでですね、はい、ということでねシーンウォーク、ね、練習してみてください